綺麗に痩せたい。体重を落としたい。バランスよく痩せたい。そういった方にはぴったりな動画になってます。大切なのは、抗重力筋を鍛えることなんです。年々姿勢や体型が崩れると思いますが、すべてこの抗重力筋の低下が原因なんです。簡単に言うと、背中、お腹、お尻、もも、ふくらはぎ、この5箇所で体をまっすぐ保つことができています。 気にななななる部位だけなかなか変わらないその原因も高重力筋にあります今回この5部位をしっかり鍛えることで綺麗に痩せることができますまずはうつ伏せになります寝た状態で手はいるの字です両肘を持ち上げて肩甲骨を寄せます「背中を寄せたら戻します もし手が浮かないよっていう人はちょっと体をね一緒に起こしてもいいですですが腕を起こすことが大事 OK ですじゃ今度は上向いて寝ましょうお腹を使っていきます手を前に伸ばしたら 膝をタッチししてゆっくり帰り帰ましょう息を吐きながら腰の隙間を埋めながら背中を丸めていく感じですあんまり起き上がれない方もね背中が少し浮けばいいですからね勢いよく起きるよにはゆっくり上がる 今度はお尻です。足肩幅で。お尻を持ち上げます。ぐーっと締める。お尻をぎゅーっと締めます。ゆっくり下ろしましょう。お尻を締めながら上がる。お腹を上げるっていうよりお尻を締めるって感じです。お尻をぎゅっと締めます。 まします肩肩パッという感じしっかり膝をね曲げればいいってわけではなく足に負荷がちゃんとぐッグッとかかっていくことが大事 下足でね、これスマットしてる感じなんで す, すごい効きますからねケー、OK。今度はかかとを上げたままで左右に揺れます膝 伸, ままかかを膝伸ばしたままかかとを上げて膝伸ばしたままこれはね力が入ったままふくらはぎが伸ばされる使い方なんで足がね太くなりやすい ふくらはぎ太いっ方もこれは大丈夫です逆に細くなる使い方です膝伸ばしてかかとを上げたままつま先移動しゃうつ伏せになりましょうはじめに戻りますこれを3周回るだけ背中を寄せたら下ろす バラバラの種目でねやっぱりずっと回っていくよりはある程度の種目の回っていく方がね効果的ですやっぱり3回に分けて筋肉使う方がねしっかり使えます OK で今度お腹です手を前に伸ばしてタッチしたら戻る の隙間を埋めながら起き上がる感じです。息を吐きながら。今度は。お尻をしっかり締めます。 ぎゅっとどんどんお尻を締めたら緩めますお尻締める力がつくとお腹もへこみますからねしっかりこれ3周回ることで体がね本当にラインが綺麗になりますから じゃあ起き上がりましょう今度はケンケンパで す, ですケンケンパっていう感じ普通にねスクワットとかしても上半身の気持ちで体を上げると あ, あまりね効いてなくてしっかり床をこうやって踏むこれが大事です床を踏んでもも使う かかね立つだけっていうよりもね、こっちら効果的ですから。じゃあ今度はかかとを上げたままでチップタップしましょう。かかとがつかないように揺れるだけ。すごい難しいこう種目ではなくね。 誰でもできるよっていう5種目なのにすごい効果的なメニューを選んでますんで体変えたいよって方は3週必ず毎日1回やることでね気になる部位が早く変わりますあさあ帰りましょうあと1週 でひざタッチ。 首疲れる人はね、頭を持っててもいいです。足の付け根を上げら戻る。首が硬かったり首が弱いとね、首痛くなるんで、無理にね、頑張るよりは支えながらやってください、OK。お尻を締めましょう。 お尻を締めると、お腹がへこんでますよね。これで立ってる時に、作れてきますので。お尻が締まってないと、お腹もね、出ちゃうんでね。しっかりお尻を締める。はい。あと二種目。けんけんばです。 行きましょう。ケンケンパです。結構お尻も効きますよね。 Okay. ラストかかとを上げてチックタック か, かを上げて上げるだけ上げ下げよりもね上げたまま引っ張られる方がねきれいなふくらみになりますからかかとの上げ下げするよりはこういう感じに使ってください イエーイお疲れ様でした。今回の5種目、とても大事なメニューになってます。綺麗に痩せたい。お腹気になる、足が気になる。そういった方は、その部位だけじゃなくて、バランスよく今回の動画みたいに使ってください。頑張って最後までやった方、これから毎日続けるよって方は宣言してください。コメントお待ちしてます。